ちょっと待って。ちょっと<笑> まだまだあるぞー ご予約書きましたほんでねちょどういうボンで見たかな 乳酸菌どうってる 十字架も、ゆらゆら。もうん、見てほしい部分が、たくさんありすぎる。顔は、超可愛いとして、ヘッドドレスも可愛いそう今回ね、ピンクじゃないんだ。実は、この、 キングゼロ<笑>おたっくんガンダムで例えるのやめなよ のリボン。 いますうんかわいいねカツオ砂全体よ バーゾンですこのさ横顔の感じすごいですよねこの横向いた時のショートのこのふわっかるすごいでしょうあっメインヘラ女 フォールやってそうわかりますかこのショートの揺れとかサラサラーこのちょっと横の角度そう髪の動きの凄さを見てほしいなこれのロング もら う, ねーうぬんあっハートを消せうんうん もらうアタックん好き好きハーフツインとハートお似合いです<笑>これはホストに貢いでますわ 家に突って。 だけど女王様一応図形に脱ぐも<笑>らう女幹部乳酸菌とってるシンク<笑>あんまり似ない日だけど。 ぐっちゃダメよ え、oh. っ が<笑>。 うっ<笑><笑><笑>羽が抜けてます。 何 おさちゃんぬいぐるみだきたいな。 え<音楽> サカン まずはーい狙うテロップどこだほいエサ若干変えたという<笑>テロップも ありがとう。そうです。そうです。宮崎、はい。宮崎、どれでますか？ こういうねパパのこだわりがすごいの、ね。 <笑>二足だけど。